始まりましたダンサートークダンス大好きまです今晩ダンサー MC のさやかです本日のサラトークは始まってるやん去年ね私動画出したんですけれども7月に募集が始まったオーディションでしたよねみんな私たまたま調べたのかちょっとネットでディズニーダンサーオーディション2020に調べたらもうエントリー始まってるで知ってたこれみんな 2023年デビューのダンサーさんのオーディションとキャラクターさんのオーディションですよね。両方もうエントリーが 開始しておりますしかも締め切りは5月やで、ね、5月中に締め切りがあるということでポジションのあのステップをですね一緒に見ながらエントリーしていきましょうということでよろしくお願いしますちなみにこのチャンネルではですね毎月ゲストダンサーをお呼びしてもちろんテーマパーク出身のダンサーさんとも対談した動画もありますそういうねいろんな先輩ダンサーの経験だったり知識だったりっていうのを無償で配信してですね後輩ダンサーの皆さんにはぜひ参考にしてもらえたらいいなと思いその情報発信をしております こういうソロトークの場合はですね私が気になったオーディションの情報なんかも発信しておりますのでよかったらね是非将来プロダンサーを目指したいオーディションを受けてみたい挑戦してみたいっていう人はですね夢をつかみに一緒に私も今年はディズニーダンサーオーディションを受けようと思ってますので私ダンサーさん大好きなので、えー、みんなで頑張っていきましょうということでねこのチャンネルを続けてます楽しんでいただけましたらチャンネル登録とグッドボタン高評価もぜひよろしくお願いいたしますそれでは行くで<笑>始まっとるんですよ今年も こんな感じで始まっておりますよということでここにねエントリーはこちらからのボタンもございますそしてダンサーさんとキャラクターさんの募集がもう始まってるよということで公式ホームページに掲載されてますのでぜひご覧ください概要欄に url ももちろん貼っておきますでも検索してもねもうすぐ出てきますので見てくださいエントリースケジュールから参りますドドンエントリーシートおよびダンス 動画課題提出期間、まあ、一時審査ですよねですから4月の25日月曜日から先月やないか2022年5月の23日月曜日13時までこの間に出さない意見よっていうもう期間が1ヶ月ないです。で一時審査は、まあ、書類審査ってことを、まあ、書類って言ってもねウェブで送るやつですけれども打ち込みタイプでございますエントリーシートは。とダンス動画。 こちらの動画もね、もうあの出てるので専用のページみたいなのがあるんですね順番にサイトを見ながらやっていったらいいんですけれどで、なんかマイページを作るんですよねちょっと私ディズニーオーディション今年初めて受けるので知らなくいい情報がね、ごめんなさい、私もあるんですけれど も, もマイページ、私も作りましたで、マイページを作ると MC さやかはあの渡辺さやかなんですけれどもまあ、渡辺さやか様っていうあのトップのページに代わってですねそちらの方からやっとこさエントリーシートを出せるということで そこに入ると希望職種を選ぶんですよねキャラさんなのか、えー、ダンサーなのかっていうのを選ぶのがあって私はダンサーがいいのでダンサーっていうところを選ぶとダンサー用のオーディション動画課題の振り付けの動画が出てきたりとかねエントリーシートっていうのはですねこちらもマイページを作れば細かいことが出てくるんですけれどももちろん写真のアップロード ですね、写真をだからあの書類審査だったらさ紙にこう印刷した写真をペタペタって全身とバストアップか郵送で送ったりするんだけど今回写真のねバストアップとあと全身の写真っていうのは、えっと、アップロードしなきゃいけないみたいですね。 ななのでデータが必要になる。だから写真屋さんでさ撮ってもらってその印刷したものだけがあればいいんだお写真だけあればいいんだじゃなくて写真屋さんでもしデータでもらえるのであれば多分 CD にあいてくれたりとかメールで。 写真屋さんだったらメールで送ってくれたりすると思うんですけどその画像サイズだったりとかあとはその形式ファイル形式っていうのがあるのでそれをきちりと確認してデータを用意しておくようにしましょう私アーシャ撮ってなかったよテーマパーク用の「やっぱりこれから撮りに行かなあかん」わ絶対こんなメイクやったかよな。 <笑>分かってるテーマパーク用のお写真をねこの撮りに行こうと思いますマイページからそのダンサーエントリーシートっていうものね入れるのでここに写真のアップロードをしてくださいということですエントリーシートは身長も書かないといけないみたいですねあとは志望動機なんかもあるよ気合入れて書いてください志望動機でダンスレッスン歴ですねジャダンス何年やってますかクラシックバレエヒップホップその他実施頻度など実施頻度 ななるほどね週に何回やっっててますかってこ ん, なんあるわヒップホップ週に何回やってますかクラシックバレエ週に何回やってますかみたいなこともちょっと入れるところがあります主にダンスを学んだ場所まあ、ダンススクールなのか学校なのかその他コミュニティなのか入力する欄もありますあとは学歴もありますね職歴アルバイトも含みよーっとあと芸歴自己アピール資格資格資格 <笑>あとは趣味や特技まあもちろんね趣味特技どっちもダンスやわってなるかもしれんけどねいろんなねあの他のことでもいいと思うんで、えっと、いろいろ書いてみてもいいんじゃないかなと思います。保護者ののの同意がいるよと未成年の方の場合はね、はい ともあるけどこん な, んな受けたことある子は全然全部知ってる情報なんでしょうねすいませんねなんか重複してたら私はちょっと今年初めて受けるので一個一個言える情報は言っていこうかな当社のエンターテイナーを目指し始めたのはいつ頃ですかっていうのとか今回のオーディションは何でお尻になりましたかみたい な, なんか宝塚みたいな「あの過去当社のオーディション何回受けてますか?」やって。 宝塚はね4回までなんですよね挑戦できるのがねなんか年が決まってるからねえー、初めてですよろしくお願いいたしますえー、動画のアップロードっていうのもございまして振りの長さは88で楽曲は言えないんですけれどももちろんディズニーパーク内のショーで使ってる音源 となります、ねまあ88のフリりを取って動画、まあ、エントリーシートさっきのお写真アップロードしたり住所書いたりいろんなアンケートを入力したのはエントリーシートなんですけれどもそのエントリーシートプラスこのダンス動画っていうのも出してほしいそうです。That's、テーーマパークのフリでございますね。 動画っってさやっぱりこう撮り方縦取りなのか横取りなのかまあ、それは横取りやわなって思うけど動画サイズとかあのその細かいねこういう風に送ってねとかこのサイズでやってねっていうのを。 もうエントリーシートの下の方に細かくねあの書いてくれております動画の容量なんかもね、まあ、最初に自己紹介お名前だけ自己紹介をしてそしてそれからダンスの動画を撮ってくださいということでございます5メガバイト以上50メガバイト以下なんかよくわからないですねこういうの私もわからないですあの<笑>調べたりして知ってるこういって教えてもらってちょっとそのサイズ変換とかもねきっちりして出しましょうということで動画アップロード場所があり ますねこれができたら次へボタンがあってあそっか今入力してないから次へちょっといけないんですけれどもきっとねこれを入力して送信したらいいのかなと思われますしっかりね見てくださいいや時間ないですね本当に私もやばいよあのレオタードとかもね急いで。 こう合わせてもうさほんまにすぐ来るな油断してたらあかんなこういうのって痩せらな痩せらなっていうのがさほんまにさ やらないけんのにさもうこういう日が訪れるよねすぐね焦るよね合否通知っていうのはねもう6月に出ます6月の24日金曜日21時9時ですね夜の9時までにえ合否に関わらずマイページの方でご連絡いたしますこのねでもさ1時に通るのが大変なんですよね多分ね最初の壁というか。まあ、私あの初めてちょっとこう ダンサーの大きなコミュニティみたいなのに入ってテーマパークダンサーの、まあ、ディズニー出身のね精進先生っていう方あの全然私存じ上げなかったんですけれどもなんかね YouTube 関連なのかフェイスブックか な, なんか動画流れてきたんですよねレッスン動画みたいなのがブワーってなんかね関連で流れてきてあこんな人がいるんだみたいなでまあ、ちょうどね私もこうディズニーのオーディションを初めて受けてみようかなって思って。 た時にやっぱテーマパークのね。クラスを探すじゃないですか。でもね、子供もいるんでなかなかこう。まだね。慣らし保育みたいな時期なので、なんかがっつり預けられなくて。なんかその方はオンラインでも受けれるように。その。 なんかやっっててくださってるサロンまあ初めてねこうテーマパークダンスにちょっと今年から触れてるんですけれどもいろんなお話とかを見てるとね本当にその東京のディズニーに、えー、書類6回挑戦したけど6回とも落ちましたみたいなねあの話してる人がいたりとか一次審査のハードルだけでも結構なハードルなんやなっていうのはテーマパークダンサーを調べれば調べるほどというかやっぱ東京のディズニーランドは特になん ンカンテーマパークみたいな感じなのがねやっぱいっぱい出てきてねまあ、ユニバーでテーマパークダンスしてたことは経験もあるんですけど過去にやっぱりちょっとまたそれとはね全く違う1時の時点で合格するのがちょっと難しいんやなっていうのですごいビビっております。だって生で みんんんなそののパワーとか分かれへんのにって思うんですけどまあ、でもねせっかくか YouTube チャンネルもやってるのでもし落ちちゃったとしてもそれはもう包み隠さずというかねプライド関係なくもう落ちましたら落ちましたよってあのー、私言いますのでいや、まあ、初めて受けるんでね1時審査通りましたら2次審査がですねやっと対面ですねお会いできますということで審査員に対面でのダンス審査面接あと体力チェックでコスチューム制作のための採寸 ややっってこのの期間の間にやりますよっていう日は出てます。2022年の7月の15日金曜日から7月30日土曜日にオリエンタルランド前浜本社の方で予定しておりますということでですねその二次審査を受けられた方への合否通知なんですけれどももうそれで最終合二次審査で最終合否出るが ね、やっっっぱりちょっと変わってますねテーマパーク出身の臼先生に寝てていただいた回でちょっとねオーディションどんなのやったっていうのをチラッと聞いたんですけどその時はね結構あの3次審査ぐらいまであるみたいな感じだったんですけど2次審査までということですねじゃあ。 この二次審査が最終合否が出る審査となるということでございます。2022年10月下旬頃までに合否に関わらずマイページでご連絡を差し上げますということで、10月末に分かるということでございます。その結果によってですね、入社予定日が今年より手前ですね、だいぶ。あら、リハーサルが12月頃。 ね、出演する、まあ、プログラムによって、えー、入社月がちょっと前後多少前後しますということでございますその後順次お稽古リハーサルを開始し予定はですね2023年の4月にデビューができるということでございます今年の子はねなんか7月デビューっていうふうに確かそうだったと思うんですけど来年2023年デビューの子は4月デビューということですね頑張ろう<笑> 緊張するね募集要項もね前回の動画であの言った通りなんですけれども一応募集要項も述べておきます年齢18歳以上ですねこれが2023年3月31日時点で年齢が18歳以上であることあとはダンスの経験者であるということ性別は不問でございます入社後に弊社が指定した日時に出社いただける方と勤務場所まあ、東京ディズニーリゾートですが リゾート以外での勤務をお願いすることもあるかもしれませんいろいろね細かい注意書きもあるのでちょっとそこは全部ね載せてたらテロップ入れが大変なのでちょっとちゃんとね公式サイトの方で確認してください勤務形態は週3から5日程度の勤務日数となっておりますリハーサル時は早朝や深夜勤務が発生するかもということでございますねこれテーマパークあるあるだと思うんですけどやっぱリハーサルっていうのが本番の場所でリハーサルするときにやっぱ お客様が入ってる状態だとリハーサルがやっぱできないのでパークが閉まってる時にリハーサルするとなるとやっぱりどうしても早朝とか深夜とかお客様が帰られた後に。 お仕事っていうかリハーサルっていう風になってくるので実際の場所でっていうのはねそういう風にしかリハーサルの時間は取れないのでそれがちょっと象徴だったり深夜になってしまうかもしれないですということでございます給与も書いております入社時の基本時給は千三百円時給千三百円でございます交通費の支給もありますよとのことです非常限五万円までなんかすいませんねこうテーマパークのオーディションの動画なのになんかさあのすごい現実的な話もしてるけどごめんなさいね大事よねでも 大事よ前まで交通費が出るそうでございますでね、いろんな制度がありますシャワー、ロッカー、完備、従業員食堂もあるしパーク内の商品割引制度だったりねその他諸々の手当特定もありますということでなんかこういうのもね、楽しいですよね待遇っていうんですか社員割りみたいなことでございますよねそれがなんかディズニーの社員割りみたいなってどんなんやろうっていうのもねちょっと楽しみでございますよね使った方は 契契約約期間最大1年間最年でございますディズニーのオーディションは毎年やってるのでねえやっぱりパフォーマンスをねこうキープだったり向上しておかないと素敵な人材の方がいたらやっぱ そ, そちらとこうスイッチトレードみたいになっちゃうかもしれないってことですね厳しい世界でございます。はい、ね、キャラクターさんの方の、えー、エントリーもね入ってるんですけれどもちょっとあのこちらダンサートークというねダンサーチャンネルになりますのでちょっとダンサーさんの情報だけ、えー、ちょっとシェアさせていただきましたということで始まった <笑>めっちゃ緊張しますねやっぱりオーディション始まるよってなると年私がねいつこのディズニーオーディションを受けてみようかなって思ったか言うとうオーディション情報をね去年発表しましたよね。チャンネルで紹介した時に、 オーディション年齢制限のの上がないないいっていうのをまずね皆さんにご紹介した時にサ沢の人もじゃあ受けてもいいってことみたいな大体ねオーディションっていうとやっぱ25歳までとか23歳までとかねそういう年齢規定を書かれることが多いんでございますけれどもやっぱりこのディズニーのオーディションだったり、まあ、ユニバーだったり他にもまあ ありますけれどもテーマパークこのテーマパークっていう職種のオーディションはね結構幅広いんですよ年齢が上が何歳までっていうのが書いてなくて私あれって思ったんですね自分はもうオーディションはなかなかね受けれる年齢じゃないのかなって思っていたんですけれどもこれ もしかしたらディズニー受けられるかもしれないんじゃないってちょっと思い出してたんですね思い出してた時にまたさらにあのうせし先生とのね対談をしましたけれどもその時にねあの聞いたらえ45歳までの方もいらっしゃるみたいなねあのなんかそういうね大ベテランの方もいらっしゃったりするよというまあ、もちろん狭いもんではあると 思いますけれどもなんかそういうのもねやっぱこうダンサートークを通じていろんな人と喋っていくその方にこうパワーとエネルギーをもらいながらですねふつふつと「いや受けれるチャンスあるやん」みたいな「どうする?」みたいな「受けれるチャンスがあったらそりゃ受けないもったいないよね」ってやっぱさ思うよね。<笑> 受受けけれれるることは受けれるのよそらそらそらそら受けてあのそんなそんなお母様はいりませんよって言われたらそこまでですけど受けれるチャンスがあるんだったらやっぱりトライした方がいいんじゃないと思ってトライした方がいいんじゃないと思っ て, でこってねテーマーパークダンス初めて超楽しいなと思ってテーマーパークダンスやっておりますけれども練習をでもやっぱりただただレッスンを受けるっていうよりもやっぱりこう やっぱ目標なんか発表会やった発表会と か, なんかダンスコンテストやったりとか、えー、とそのレッスンを日々何のために受けてるのっていうやっぱその目標がないとさなんか私もあの言ったらだらしない人間ですわもうだらけたいですよ人間ですからもう寝たいしアニメも好きやしゲームも好きやしやりたいもうだらだらしたい子供とイチャイチャだらだらしたいでも頑張らなあかんでっていうふうに背中を押すためにはやっぱ目標って目標設定がやっぱいるわけじゃないですか。私もただただだそのテーーマパークその楽しく踊る レッスンあれだダンス楽しいはいっていうところで終わってたと思うんですけれどもやっぱりこれオーディションっていうものがあることによってですねそこに向けて頑張ろうってなったらねやっぱ一個一個のこうレッスン楽しいだけじゃなくてちゃんと頑張ろうって な, な, なってくるじゃないですか。 チャレンジするっていうの大事だと思いますので応募条件を見る限りでは受けれそうな感じなのでちょっとエントリーシート出してみたいと思います<笑>ぜひですね皆さんこちらの動画見てもしあの通ったよとか合格したよとか私も頑張りますか私もテーマパークダンス好きですみたいなね人とかいらっしゃったらぜひコメント欄でお知らせいただくとあの嬉しいかなと思いますぜひハートマーク押しに行きますのであのコメントもらえるとね子育てとダンスがメインの生活でやっぱりこう YouTube 作るの すごい大変なので、えー、そこでねちょっとコメント欄いただくとあのすごい励みになりますので推しに行きたいと思いますのでぜひコメントも書いていただけると嬉しいなと思いますディズニーダンサーオーディション2022ダンサーオーディションの、えー、告知動画でございました受ける人ぜひ頑張ってください私も頑張ります はい MC さやかはですねインスタグラムやツイッター TikTok もやっております是非ですね好きな SNS があったらそちらの方もフォローしていただけると嬉しいなと思いますそれでは皆さんオーディション頑張りましょう